普通の国になろうとしているようですね。どうも、政治いろいろの学部です。次期大統領になることが決まったユン・ソン・ギョル氏。そのユン・ソン・ギョル氏の考えていることが明らかになるにつれ、どうやら韓国は普通の国になろうとあがくことを決めたらしいということが分かってきた といいうことととができるかと思いますと同時に、ムン・ジェインの5年間というものが、いかに機械なものであったかがよくわかるということも言えるかと思います。朝鮮日報の記事を引用します。青瓦大は20日、オンライン白書で5年間の国政運営成果を報告した。青瓦大のパクスヒョン国民疎通指摘書官は、 ムン・ジェイン大統領の核心となる経済政策基本路線、所得主導成長について、新型コロナウイルス時代でも意義のある成果を収めた。なぜ失敗したと落印を押すのかと述べた。このため政権交代で与党公認候補者が落選したのに、青瓦大はムン・ジェイン大統領の任期の最後まで 自我自賛を続けていると指摘する声が上がっている。青瓦台は同日、ベッドのウェブサイトを通じて、ムンジェイン政権国民報告というタイトルを掲げ、5年間にわたるムンジェイン政権の国政運営成果を盛り込んだオンライン白書を公開した。新型コロナ克服、韓国版ニューディールとカーボンニュートラル、 先導型経済転換、平和先導国家徴約、権力機関改革など、政権発足当初に掲げた100大国政課題を50大革新政策にまとめたもので、どれが最良の政策だったかを投票できるようにもしてある。青華台は軽貿易を強調した上で、国民の高いワクチン接種参加で韓国は 世界的に高い水準の予防接種率を達成。オミクロン株感染拡大でも重症化率及び死亡率は減少しているとしている。さらに、ドライブスルー、選別診療所などを例に挙げ、世界が簡単した軽防疫と評価した。しかし、このところ死亡者数が1日400人を超えるなど、 様々な懸案が出てくるるる中で適切さに欠けるとの指摘もある青瓦台はこのほかにも経済・貿易政策の調和の中で韓国経済は世界の主要国の中で最も早い水準の回復傾向を見せている G7 と肩を並べる大韓民国揺らがない大韓民国日本を追い越すなどの自家自賛をしている パクスヒョン、主席秘書官は同日、ソーシャルネットワーキングサービス、Facebook への投稿で、所得主導成長について、韓国経済パラダイム転換のための大胆な政策ビジョン、危機時に所得分配が悪化するという公式を打ち破り、今回の新型コロナ危機ではむしろ、所得格差の緩和という成果を成し遂げた。今後も引き続き、 歩んでいくべき道のりだ と, 書いたとのことです。韓国におけるコロナ新規感染者数ですが、3月16日にはついに60万人台に乗り、過去最多を記録しています。亡くなった人の数も400人を超え、1日としてはこれまでで最も多くなったという報道もありました。韓国のコロナ対策といえば、 3T と言われたテストトレーストリート。車に乗ったまま10分で検査が終わると言われたドライブスルー検査などが有名です。これらの軽貿易の目玉対策は今は既に行われていないと言われています。一日の感染者が爆発的に増え、それにつられて死者の数もうなぎ登り、 文政権が自我自賛した 3T、ドライブスルー検査も既に行っておらず、普通に考えれば、軽貿易は幻想だった、そして既に崩壊していると見るのが妥当というところでしょう。文政権の自我自賛とは裏腹に、例えば 3T などは、こんな人権無視の監視体制など、自由主義国家では無理とまで言われており、実態として、 経営貿易を絶賛してていいる国ななど圧倒的な少数派だったとも言われていますね韓国における100人当たりのワクチン接種回数は 234.47 回となっており日本の 196.06 回を上回っているばかりか世界1位の回数となっていますにもかかわらずこれだけ爆発的に 新規感染者数が増えているのは不思議の一言につきます。これだけワクチンの効果がまるでない国も珍しいと言わざるを得ず、この結果だけを見ると、韓国では見た目のワクチン接種回数を増やすために食塩水を注射しているという高等無形の噂話もあながち嘘ではないのかもと思ってしまいます。これほどまでに事実が明らかになっているにもかかわらず、 なぜ韓国大統領府は堅くなナに間違いを認めないのでしょう。これも不思議でなりません。韓国大統領府の自我自賛はコロナ対策にとどまりません。G7 と肩を並べる大韓民国、揺らがない大韓民国、日本を追い越すなどもその一環です。現実的に見れば韓国を G7 と 肩を並べたなどと見ている国は一つもありませんし日本を追い越したという事実も全くもってありません。普通の神経をしていれば、これだけ嘘を並べることに対して、良心の呵責というものがあるはずなのですが、ムン政権からは全くもって感じられません。ムン政権がこれほどまでにカくなっな理由は何なのでしょう。一つには、ムン政権は、 神聖なるろうそくデモの結果生まれた聖なる政権なのだという考えがあるように思われます。韓国人はろうそくデモのことをイギリスの名誉革命、アメリカ革命、フランス革命と肩を並べるとし、世界四大革命とまで呼んでいました。ろうそくデモが起こった時期、韓国メディアはこぞって世界が驚いた。 外国メディアも簡単したと書き連ねていました。実際のところは世界が驚いた具体例も、外国メディアが簡単した事実を表す記事も何一つ記されず、いつもと同じ韓国人の自己満足に過ぎなかったわけですが、文政権内部では、世界四大革命と言われた神聖なるろうそくデモの結果誕生した文大統領とは、 犯されざるる聖ななな大統領ででであり無のの存在なのではないでしょうかその無病なるムン大統領のありがたい指導のもとに行われた軽貿易ですから、韓国大統領府がこれを否定することなどできるはずがない、というのが主な理由なのではないかと思われます。国稽極まりないのは、その無病なるムン大統領が所属する共に民主党は、 大統領選挙で韓国国民から脳、NO、を突きつけられ、次期政権を現野党国民の力に明け渡すことになったという事実です。こうして見ると、なんだかムン大統領に同情すら覚えてしまいます。ムン大統領とは、韓国国民の極度に期待した異常なまでの自己顕示欲と自己評価の高さが生み出した 時代のあだ花だったのだとしか思えません。そして、文大統領自身も韓国人であるが故に、異常な自己評価の高さからは逃れられず、私ならできるという根拠不明な自信のもと大統領になったものの、実際は外交、内政、経済、様々な分野で無能をさらけ出しただけの結果を招き、異常な自己顕示欲が その事実を認めることを拒んだということなのかもしれません。他の国の目から見れば機械としか思えなかったムン・ジェインの5年間が終わろうとしています。この機械な国、韓国は新しい先導のもと、今後はどこに漕ぎ出していくのか興味はつきませんね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。